はい、どうもこみです。さて、本日はつむぎ組さんから動画をお届けしたいというふうに思います。えーとですね、今日のお話は、ここですね、CWL の LB4 さんとの対戦からお届けしていきたいんですけどもね、ちょうど今、この収録をね、してる時に、勝敗系して破壊率、まあ1、1% ですよね。だからね、一つの村がそれぞれ残って、で、99% と 98% のこの 1% 差で負けたっていうね、 いやあ、めっちゃ悔しいっすけどね。あの、僕のチャンネルで、こう、つミぎさんの世界に、まあ、その、対する挑戦っていうかな、いうのを、こう、まあ、動画でお届けしているわけなんですけども、多分ね、あんまり、あのー、 試合のどういうその設定の大会なのかとかいうところはたしてないので、わかんない方も多いと思うんですよね。まあ、なんでね、あのー、そのうち絶対こう、つみぎみさん、あのー、準決決勝とか、あのー、そういう上のね、えー、勝敗を決める戦いに挑むことが絶対あるの で, で、そういう時にですね、生放送したいというふうに思ってますからね、ぜひその時には、あのー、放送に来てもらえたらなというふうに思います。やっぱね、こう日本から世界に対してこう、戦いを挑んでいるクランさんのね、あのー、 活躍っていうのは、ぜひ皆さんにもね、こう知っていただきたいので、ね、僕も積極的にあの生放送やっていきると思いますので、その時もよろしくお願いします。で、本日、えー、っと、見てもらいたいのは、えー、っとですね、ペッカスパビズですね、まあ、中華式ってやつですね。で、これ、あの使ってる方は必ず、えー、っと、ぶち当たる問題が、スパビズが仕事しない問題。これ結構 こうあると思うんですよね。あの、スパイズが仕事しない問題、僕ね、やっぱこの戦術を使う上でものすごく何度も経験していて、で、そこを今日ね、えー、っと、深掘って見ていきたいというふうに思います。まあ、この戦術をもう種で使ってる方は、だいぶ、えー、もう分かってらっしゃることなのかもしれないと思うんですけども、えー、っとね、私も含めてまだ使い慣れてない方は、やっぱり気をつけるべきポイントですよね、があるので、そこ見ていきましょうということですね。で、 えー、と今、ですね天才はライトニングでこのマルチ・インフェルノを潰していきますね、こんな感じ で, で。ライトニングクエイクで大砲を巻き込みながら潰していって、これサイドカットをこのね、えー、8時方面に決めながら、でカスパビーズをここからこう流し込んでいくという感じですね、こっちはキングを入れていきます。で、えー、今回の相手なんですけども、マルチ・インフェルノタワーが、ここ、このね、えー、序盤の入り口のゾーンに3本こう立ってるんですよね。で この3本をきっちりと処理していくっていうことなんですね。で、マルチインフェルノ、ギガテスラ、ギガインフェルノ、この辺、あとまあ、うんと、イーグロもそうかな。この辺っていうのはあの、ターゲットを取り、取れない、取れない、取りにくいっていう風に言った方がいいのかな。あの極めて取りにくいんですよ。で、でこういう施設に、 スパウィズがやられちゃうんですけど、今これフリーズってますよね、これ。スパウィズがやべ、体力減ってるっていう場面で、序盤に落ちないように、りょうさん、こう、フリーズでね、あのマルチ止めてんですよね。まあ、カンパス入れず、キングがマルチを壊してくれたんで、まあ、結果的にはこのフリーズってなくても、スパウィズは生きたと思うんですけど、でもこれ、もうちょっと遅れたらスパウィズがやられちゃうんですね。 で、えー、こっからさらにこう中に入っていってもらいたいわけなんで、入っていた時にイーグルホの着弾の周辺にいて、衝撃波を食らっちゃうとか、あとは、えー、タウンホール13以上で言えばもう投石器に巻き込まれてドーンってやられちゃうとかね。まあそういうことがやっぱあるわけなんですよね。で、マルチインフェルノ、ギガテスラ、ギガインフェルノって、特に、あのー、ペッカとか、あとは、えー、バ, バキンとか、そういう体力の高いユニットで、ターゲットを1個2個取っても残りが、 あのスパズに向いちゃうんでですよねでこれを壊すのに手間取った場合にスパウィズが一気にやられちゃうっていう。で、このペッカを先行させてるので基本的には今やって見てもらってるようにペッカにヒーラーがつきますよね。ペカヒーの形になってその後ろからスーパーウィザードが突っ込んでいくわけなので基本的には爆弾とかそういう罠ってなるべくペッカが踏んで回収してくれるっていう形が作れる。ままああここの形ががず作ることが理想的であって かつく、えー、れ, れていてもマルチインフェルノとかはターゲットが取りきれないので気をつけろというところですね。いやこれね、まあ、言葉で言うのは簡単なんだけど特に序盤だけ気をつければ最低限いいのかなと思います。皆さんのスース目を見ていてやって序盤にスパイウィズがやられちゃうとやっぱりその後中盤にペッカがやられちゃうんですよね。一方で中盤盤かから終盤にかけては ペッカとヒーラーがちゃんとコラボってくれれば、後ろから来たアチがクインが、ペッカーを縦にしながら前にこう進んでくれるので、割と伸びるっていうところ。なので、あのペッカスタビズね、あの伸びないって方は、序盤のスパィズロストに結構気を配ってもらうと、結果変わってくるんじゃないかなというところがね、今日お伝えしたいポイントです。で、もうですね、3本見ていきましょう。やっぱね、ペッカスパビズといえば日本ユイ、日本随一のプレイヤー。 ウ治ジマッチャさんですね。ウジさんのアタックをあの見ていきたいと思うんですけども、まあ、これはね、あのー、多分、クイヒーパートが上手すぎるんですね。本<笑>当<もう><笑>ね、これ、クイヒが上手い人は何でもできたんじゃないかなっていうふうに思わせるぐらいの、まあ、素晴らしいクイヒーパートがあるからこそ、えー、スパビズが生きるっていうのも、まあ確かにあるんですけど、でもやっぱりね、えっ、ー、とこのルート設計ですよね、見てもらいたいんですけども、 シングルインフェルノがこっちにありますよね。マルチインフェルノが2本あります。で、このマルチインフェルノ2本を、このルートで行くと、食い火で折っていくんですね、こういう風に。食い火で折って、こっちからスパビズをこう、ね、合流させていくんですよ。この5時方面からスパビズ、主力部隊をですね、これとこれを突っ込ませていくので。 詰まるところマルチインフェルノをしっかりあちゃくい食い火で処理できていることがすごく重要なんですよね。でもう絶対に上のほうにそれてこのマルチが残らないようにあちゃの誘導のためにバルーンとか出してここのねちゃとうを壊してましたねこういうふうにこういうところにバルーンを当てるとかまあ、そういう細かい作業をやりながらも。 ピっちりと、えー、アッチャークイーンでマルチインフェルノを壊す、それからペッカとスパビズを出していくっていう、まあ、そこの徹底具合ですよね。が、まあ、やっぱりそのプランディングからも見て取れるというところですね。で、えー、投石器もね、確かにその衝撃波を食らっちゃうんですけども、マルチインフェルノよりはマシなのかなって感じがしますね。すごくまあ嫌なんですけど、マルチってもうどうにもなんないんですよね。ターゲット範囲内にスパビズが入ってきちゃったら、ジリジリジリジリ焼かれちゃうんで、 であれば、あの、ワンチャン投石器だったら、こう、一り取っていればスパビズやられないんで、こんな感じですよね、ほら。今、投石がペッカに向いてますけども、スパビズが、あの、ちょっとしかダメージを受けない。で、こう、横にそれてくれれば、またダメージゾーンから外れるんで、こんな感じで、投石の方がまだマシなのかなっていう。なぁ、もうやっぱりね、中心部分にあるマルチとか、こういうのを、 あの放置しちゃうと、スパビズがそこでガンガンやられちゃうんで、あのルート設計する場合には、しっかりそこら辺のケアですね、やっていくっていうことが伸ばす一因なのかなとね、無事さんの爪を見ていてすごく思ったところですね。いや、これも際どいな。アチャクよく生きてんな、これ。ちょっとペッカがしっかり先行して、タウンホールも壊して、クレーの、えー、終盤ね、これ、んーとスパビズが3体も生き残ってるって、これもだいぶすごいですね。 あの普通、こんなにあのスパビズが終盤まで生き残る攻めってあのうまい人以外でもなかなかお見にかかれないんですけどさすがにこうじさんですよねあのテクニックはやべえなっていう<笑>気がしますね、はい、もう一歩いきましょう、宇治さんのタックですね今日もう宇治さん特集的な感じにね若干なってるんですけどやっぱね、この攻めうまいんですよ、宇治さんがとにかくうまい。 宇治さんって言いながら抹茶さんですけど、宇、ま、治、あ、さんです。はい。宇<笑>治さんですね。で、これもね、クイヒーから突っ込んでいきます。で、このね、あの、クイヒーパーティーにちょっと話が飛んじゃいますけども、突撃艦なんでね、この金庫の上に落とすのって話なんですよ。これね、サイドカットもしっかり兼ねてるんですよね、こうい う, うにあに。サイドカットをしっかりと、ね、突撃艦エティでやるときに、 金庫ってイエティが殴らなないい限りこぼわせないんですよねインクル方とかさこの辺にある防衛っていうのはミニエティがこう倒された時にこう出てくるこのねあの紫のちょこちょこっとしたミニエティが処理してくれるんですけど金庫だけは処理できないのでそっちにアチャクリが流れないように金庫の真上に突撃機関を落としてイエティに殴り壊させて で、しっかりと、えぇ、ー、あちのルートを作っていくと。後ろからビーザードも出しましたね。まあ、こっちの中字側。で、えっ、ー、と、援軍も連れかつイーグル砲が壊せるって非常に美味しいゾーンなので、でそこに突撃機関を当てていくって感じですね。援軍ね、まあ、あの、スパビズ使う場合には、今、あの、出てきた、えー、ラバーハウンドもパピー含めて、結構、あの、イージーにスパビズが倒してくれるんですけども、まあ、とはいえね、あの、これがアイスゴーレムとかだと一貫の終わりになっちゃうんで、しっかり釣って、 えー、火力の低いところで援軍処理をしていくという形ですよね。で、この食い火もね、ちょっとうますぎるんだな。<笑>この食い火ができたら別にスパービズにこだわる必要ねえんじゃねえのかって思っちゃいますけどね。<笑>あの、それぐらいうまいんですけど。あのただやっぱり言えるのは、えっ、ー、と、しっかりとですね、えっ、ー、と、スーパーウィザードの、えっ、ー、と、なんだ、えー、ー、やられを阻止する。 ための立ち回りですねそこをやっぱ中心に、まあ、この動画見てほしいんで、えー、注目していってもらえたらなというふうに思います。こんな感じですね。ペッカスパビスを出してでルートを作っていくわけなんですけども。 えっと、ババリアンキックですね、このタンホール方面に進めていきます。これ、タンホールに入れるために、しっかりとアーチャー2体で、えー、ここね、カットしてるのを見逃せませんよね。こういうコストをちゃんと意識した、えー、サイドカットをする。で、その回サイドカットが決まっているので、ババキンがしっかりタンホールにとくという感じですね。でこのタンホールは、えー、スパビズが近づく前にババキンのフィストでも殴り壊しましょうという感じですね。怖いのは、ここから来るマルチインフェルノ3本です。はいトームはもうこれ使っていきますね。 使っていってまずマルチインフェルノ1本目をしっかりとトーム期間中に殴り壊していくんですねこれでまずとスパウィザードを延命させるでタンフォールに関しては今キングがアプローチしてましたけどもこれフリーズ使ってましたよねでやっぱりこのね2本目のマルチインフェルノにかかった時点で結構ねスパビザードがこうやられ始めるんですねだけど1本目とあとタウンフォールを壊すときに フリーズトーマを使ってきっちりスパビズを守ってたおかげで、まだスパビズがだから1対1個に残ってますよね。でもね、こういう感じだと思うんですよ。 やっぱね、一回ぐらいしか最後残んないですね。または全部やられちゃってもいいと思うんですけども、二本目の今、マルチを壊したところらへんが、もう完全に終盤に差し掛かるところですよね。その状態で、スパウィズがいなくなるっていうのは、まあ、あの最低限よしなのかなと思っていて、その前にやっぱりいなくなっちゃうと、結構ですね、えー、中盤から終盤に差し掛かるあたりでの火力が不足しちゃうので、しっかりと、えー、序盤に呪文を全部使い切ってスパウィズを守る呪、えー、呪文の、 えー、と出し惜しみをしないってことですよねまあそこが、あのこの、やっぱ、まあ富さんの攻めで徹底されてんだなっていうのがね、こう見ていくと、ほんとよくわかりますね、これ。マジでわかります。で、えー、ラストも宇さん、見ていきましょう。こうだこのアカウントだけ、なんか名前に特徴があるっていうか<笑>まあいい、いいんですけど<笑>。はいで、これもね、タンホールの奥はシングルで、その手前がマルチ2本ですね。どんな風にアプローチしてるかっていうと、 これも食い火が上手すぎる問題なんですよね。非常に上手くて。で、タウンホールにも確かこれ突撃艦を投げてくるのかな確か。ちょっと見ていきましょうかね。まあ、いずれにせよ、そのスパウィズを序盤にな、えー、くさないっていうこと。まあ、そこが本当肝ですね。このスーパーボールブレーカーって、これって、ま、ジなのかな<笑>でもマジなんだろうなきっと。あの、おそらくここを開けることが分かっていてちゃんとね、投げてるので。 あのーね、このルートって分かって開けなかったら絶対行かないルートですからね。はい、で、この中央のマルチインフェルノに、えー、アジャクを向かわして行こうってどこだったかな、確か。違ったかな突撃艦で、あ突撃艦で中央を壊すのが、もしかしてこれ、違ったかな う使ってきませんよねそう中央のマルチをそうだトツイティで壊すんですね、こうやって。で、えっと、やっぱりマルチインフェルノ、これ真ん中にあると、これ壊しきれなかった場合に結構、痛手を食らっちゃうんですね。そこから延々と、パビイズが焼かれまくっちゃうんで、1回10枠ですからね、そう簡単にロストできないユニットなんで、こんな感じでしっかりと中央部分、 イエティでマルチを壊しながら援軍を追っていくわけですね、この援軍の範囲にしっかりとスーカーを落としていくと、マルチにンフるのがかかっていることを見逃せないとて感じですね、でここまでしてね、あの中央部分のマルチのケアをしていくんですよ、さんそれだけケアをしないと、その後やっぱりスパビズが無駄になっちゃうってことなんですね、突撃艦のコスト、まあそのもったいなさをどうしても考えちゃうんですけども、それよりもむしろスパビズの延命を確実にできるようなプランを使っていくって感じですね。はい で、えー、っと、スーパーウォールブレイカーで、ここの壁を開けるんですね。そうですね。開けていって、で、そこからペッカとスパビーズを一気に突っ込ませていくという感じですね。で、さっきも言ったように、同石器のターゲットっていうのは、アーシャークインがこう取っていれば、スパビーズに一切向かないので、これでもうアンパイですね。はい。で、そのまま一気にスパビーズは中央外周部分は、えー、キングとネクロマンサーという形たすね。ジャンプをするとタウンフォローをケアしていきます。 呪文は残り0時、えー、プラスフリーズなんですけども、こんな感じで、トウモを使う前にしっかりと、ね、フリーズを使って、えー、っと、ギガインフェルノ止め。で、えー、ここですよね。マルチインフェルノに関しては、ペッカイ殴り壊していきましたね。トウモをこれちょっち温存したんだけど、多分これ最終盤の、うんと、どうだろうな。えー、ポイズの呪文の効果にやっぱり、いざが入っちゃいますね。入っちゃって一気にやられていくんだけど、 でもここまでかれもう終盤ですよね。タウンホールを壊したところの辺がやっぱり終盤の入り口なんで、そこをしっかりスピーディーに、えトーム期間中にスパービストペッカで殴り壊していくタウンホール。で、逆かサイド、裏側からこうね、えー、ロイヤルチャンピオンを入れていくという感じで、やっぱこう見ていくと、そのプランニングの難易度と、まあ実行力のない実行の難易度、圧倒的に13の方がたあ14の方が高いんですけども、やってることっていうのは、 あのマルルルチンンフフェェののケケアアギガインフェルノのケアなんですよねここをだからしっかりと宇治さんケアしていくことによってエスパビズをえっ、ー、と中盤までしっかり仕事させてで終盤はペッカヒーラー、えー、アーチャークイーンあとロイヤルチャンピオンも宇じさんの場合裏から入れていくパターンが多いから、まあ、この4ユニットですかね主に。 を使って、えー、最後まで押し切っていくっていう感じの流れがまあこの4本の爪めから全てあの見て取れますのでね、もうここはあの宇治さんの特徴的なポイントなのかなというふうにあの思って動画化したというところですね。すごかったなぁ、うまかった。はい どうでしえっと、今回はですね、ペッカスパビズですね、こちらに注目しながら動画をお届けしてまいりました。えー、とご参考になりましたでしょうかね、もしなかったと思っていただけたらグッドボタン、またはチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。で、私のチャンネル、こんな形で、段ボール12から14まで幅広く動画を扱っていきます。クランタイプの買い付けの動画をやっておりますのでね、ぜひこれからもご視聴いただけたら嬉しいです。では、本日この辺で動画を終わりにしたいとい う, ふうに思います。最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。